お花紙を使って作ったパーツを組み合わせて、2月の壁面を飾りましょう。今回用意したパーツです。茶色の四つ切り色画用紙は、枝に使います。まず斜めに切り、半分だけを細長く切っておきます。タイトルの代わりに、 宗春符の一節を色紙に書いて用意しておきました。手前の鳥はお花紙の教えで作ったウグイスです。その向こうはお花紙の水仙。ウグイスの下にあるのは画用紙で作った水仙の葉っぱです。こちらはお花紙で作った桃の花です。開いた花とつぼみを2種類。 小さい若葉も作りました台紙にはお花を包むための水色の不織布を用意しましたまず色紙を置いてみます下の方にはバランスを考えながら水仙の葉っぱを並べていきます上の方には桃の枝を張ります横に伸びた太い枝の位置を決めてから 細い枝を置いていきます細い枝は長さや形をハサミで整えながら置いていきましょう位置が決まったら枝や水栓の葉を木工用ボンドで留めます水栓の葉先の方に花を置いてみて位置が決まったらこれも木工用ボンドで留めましょう ウグイスを止まらせる場所を決めてから開いた花を置き位置が決まったらボンドで止めます全体のバランスを見ながら若葉やつぼみも貼りますここまでできたらウグイスをボンドで止めましょう2月は立春を過ぎても雪のちらつく寒い季節ですコピー紙を丸く切って少し雪を降らせました桃の枝や 水仙の葉の先にも白い色を塗り雪が積もった感じにしました最後に色紙を置いて出来上がりです枝には雪の質感を出すために少量の軽量粘土に白い絵の具と水を混ぜたものを塗りました色紙の代わりに行書体でプリントアウトしたものを貼っても良いでしょう 文字も、にがつや春よ来いなどお好きなものをお使いください。水星や桃の花うぐいすの配置も壁面に合わせて工夫してレイアウトをお楽しみください。